全国1億2000万人のガレージジャッキ選びでお悩みの皆様こんにちはまさたまチャンネルへようこそ今日はガレージジャッキのお話をしようと思いますっていうかガレージジャッキ新しくしましたランクルでランクルって重いですからねランクルで、まあ、使えるジャッキって結構限られるんですがまあ有名どころで言うと まあ、エマーソンン、ですすとか、アルカいいろいろありますよね。今アストロプロダクスとかでもオリジナルブランドプライベートブランドで出してますよねでもまあいろいろあるんですがやっぱり80とか重い車で使えるものっていうのは限られてくると思いますその中で私が何を選んだかっていうのは、まあ、この後の動画でご紹介いたしますが大事なことまあ3つか4つ大事なことがあるんですが まあ、まずガレージジャッキで大事なことって一番は最大荷重ですよねランクルとか重いですから最低 2.5 トンから3トンは必要だと思いますホーシングのセンターにジャッキをかけてあげるわけですからやっぱり車の車重の半分は持ち上がらないと上がらないって考えると まあ、ランクルが大体3トン、3トンちょいぐらい、もっと少ないのかな、<笑>まあ、その辺ちょっとね、車検証見れば分かるんですけど、<笑>まあ、2トン、1.5 トンとか2トンのだと、ちょっと力不足だと思います。そして2点目に大事なことは、上げ幅ですね、まあ、どのくらい上がるのか、結構、ローダウン車に対応したジャッキー。 ガレージジャッキ、フロアジャッキって多いんですが、やっぱ上げ幅、ある程度上げ幅がないと、ランクル、車高が高いので、きついと思います。これはもう450、45センチ以上とか、もう本当にリフトアップ、もう結構激しくリフトアップされている方、まあ、リフトアップというよりも、ホーシングにかけるんで、タイヤの外形ですね、タイヤの外形を大きくしている車だと、結構上げ幅50センチ以上とか、 あった方がいいいと思います私の車は私の80はそれほど上げてないので、まあ、450からまあ470ぐらいあれば4 5ンチぐらいあれば大丈夫かなと思いますそしてあとは金額ですよねやっぱりこれ一番大事、まあ、一番とは言いませんが大事な要素だと思いますプロじゃないんで、まあ、5万6万するようなものはとてもじゃないけど用意できませんので まあ皆さんもね用意できるかもしれないんですけど私はちょっと厳しいので大体3万円ぐらいまでかなと、まあ、そういった中で、まあ、私が選んだものこれから紹介していきたいと思いますそれではいきましょうっていうかインスタグラムじゃネタバレしてるんですけどねどうぞはい今まで使ってたのはこれです ガレージジャッキマンモス 2.5 トンって書いてありますねこれも随分長く使ってますそうですね1 5六6年使ってますかねマルの前に三菱のデリカスペースギアに乗ってたんですがその頃から使ってますねこれが昔乗ってたデリカ ジャッキオイルの交換は1回しました45年前ですかね軽トラとランクルで2台春と冬に年に2回タイヤ交換しますから、まあ、4回使うわけですよね1年で使用頻度は少ないですが、まあ、15年6年持ったっていうことは結構このジャッキなかなか良かったと思いますと いうことで新しく買ったのが<笑>はい油圧式ガレージジャッキマンモス3トン同じもの買ってどうすんだよって話なんですが実際15年以上故障もなく使えたっていうのは私の中ではかなりポイント高いですしかし このマンモスもかなり進化してます。はい。どこが進化したかと言いますと、最大荷重3トンになってます。古い方は 2.5 トンでした。そして、ツインピストンで作業が早い。スピードリフト機構。こっちはね、シングルピストンです。ツインピストンで作業が早いです。 もうねマンモスからナウマンゾウアフリカゾウぐらいに進化してるんじゃないんですかねかなり良くなってるようですそれでは開けてみましょう新しい方にはハンドルにゴムのカバーがついてます傷つき防止ですねこのジャッキ かなり重いです3 5キロですね重量がおっさんには腰を痛めるような重さですねはい OK2、OK、台並べるとこんな感じ新しい方がマンモス3トンそして古い方がマンモス 2.5 トン こうして我が家に2頭のマンモスがやってきました本当<笑>同じもん買ってどうすんのよって感じですよねそれでもだいぶ仕様は変わってますねまずこのサドルの部分新しいものの方が小さいですこっちの古い方ががっちりしてる感じそしてこの上がる部分の 長さこれが新しいものの方が短いですなので上げ幅は新しい方が 465mm 古い方が 495mm で 3cm ほど短くなってますこの辺最大荷重が大きくなった分だけ強度を保つために短くなったんですかねその辺は定かではありません 他にも、この車輪の幅。古い方よりも新しいものの方が車輪の幅が広くなってたり、フレームのリブが幅が広くなってたりしてますね。それでは実際上げてみましょう。まず古い方、ストローク1回目。新しい方いきます。おー 上がりますね。はい。古い方2回目。新しい方2回目。お ほ, ほほほほほ。発泡スチロールがついてた。上がりますね。3倍ぐらい早いですかね。さすが、赤く塗られてるだけあって、3倍早いです。 こうして比べてみると全然違いますね1回のストロークでこんなに上がるのが早いとやっぱりジャッキアップポイントに到達する速さが全然違うと思いますさすがツインピストン恐るべしこっちはシングルです構造も全然違いますねそして今回 こんなものも買ってみましたサドルパッドジャッキポイントを傷つけないサドルパッドですねゴム製の早速取り付けてみましょうサドルパッドをつけるとサドルの大きさが古いものと新しいもの同じくらいの大きさになりますね実はこのサドル 取れますそして前のサドルが使えますなのでジャッキパッドを使わない時はこちらのサドル古いサドルを使ってジャッキパッドを使いたい時は新しいサドルを付けるっていう使い方もありだと思います用途に応じてこのサドルも付け替えるっていうのも使い方もありだと思うんですが実際このガレージジャッキって2台あると。 便利ですなぜかと言いますと例えばホーシングを外したりするとき車高を上げたりするのにどうしてもホーシング下げなきゃいけないんですけどその受けに使ったりも使用するので2台あるのは便利です以前にもお話ししましたがジャッキを使う際、まあ、ジャッキで車を上げるんですけど、まあ、上げ切ったら必ずリジットラック 馬を使ってくださいもう最大荷重が大きい3トンもあるからってジャッキでそのまま保持してタイヤ交換とかはしないようにしてください結構事故が多いです下敷きになる事故がそこが注意点ですかねそれではこの新しいジャッキを使って80ランクルのタイヤ交換をしてみましょう っていうか今日4月30日なんですけど、まだスタッドレスなんかいって話ですよね。<笑>いや、実はこのジャッキーを紹介する動画を作るまで変えないでおきました。新しいのも使いたかったので。それでは、始めましょう。 感じは一緒かな。はい、いかがでしたでしょうか。私が選んだガレージジャッキ、大橋産業、バルの。 サントン、マンマモス、まあ、前使ってたのもマンモスだった同じもの買ってどうすんだよって話なんですけど動画の中で1 5五6年使ってたっていうふうにお話ししましたが実際18年使ってましたまあ最低年4回使うわけですからそう考えると使用頻度は実際少ないまあ100回使ってるか使ってないかですよねでも 結構ね、20年近く持ったっていうのは私の中では結構ポイント高いです実績がありますからね、まあ、そういう部分では、まあ、非常に安全に関わるものですし同じものを選んじゃいましたすいません<笑>同じものって言っても随分進化してますよねダブルピストンツインピストンになってたり 2.5 トンから3トンになってたりとか結構 速いです上げてて荷重がかかってない時はこのジャッキが上がるスピードがすごく速かったです、まあ、動画の中でも言ってますが3倍ぐらいの速さでしたねただこの荷重がかかり始めてからは同じかなという感じですねなので、まあ、作業効率としてはかなり到達するまでのジャッキアップポイントに到達するまでの時間が短くなりますから結構良かったですね 使った感じは一緒ですかね。まあ、上がり方も一緒ですしこの重さこの力の入れ具合も同じような感じでした若干ね新しい方がこのバーのバーが短いんですよなので古い方のバーと交換して使うのもいいかと思いますね長い方が楽ですからねあとこのサドルサドルも、まあ、コストダウンっていうわけではないんでしょうが小さくなってるんですよ なので、前のやつの方が大きくて使いやすそうです。まあ、ジャッキパッド、あのサドルパッドを使えば結構同じぐらいの大きさにはなるんですが、まあ、その辺もね、サドルパッドを新しい方のサドルに接着しちゃって、これでこのサドルを付け替えて、まあ、用途に合わせて使ってみるのも面白いのかなと思います。以上。今日は フロアジャッキガレージジャャッッキ、キガレーの紹介でしたいいと思った方はグッドボタン良くないと思った方はバッドボタン面白いなと思っていただけた方はチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまたねー